はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、スイーツを作っていきたいと思います。まあもうね、この時期なので、察しの言い方は大体わかると思うんですけれども、YouTube でめちゃめちゃ流行っている、オレオチーズケーキを今回は作っていこうと思います。それでね、でかいのを作ろうと思って、クリームチーズ買ってきたんだよね、いっぱい。あのね、2kg。 レシピなんですけれども、クリームチーズと生クリームをね、1対1で入れるみたいなんで、さすがにちょっと 4kg にお料とかね、甘いのが入ってくると多分食べきれない気がするので、クリームチーズは 1.5kg 使って、生クリームも 1.5kg。それにね、あとお料を加えて作っていこうと思います。そしたらまずこちらのね、クリームチーズを使っていきたいと思います。もうね、常温に多分3時間以上は置いてあるので、柔らかくなってると思うんですけど、あ、うん。 柔らかくはなってるけどおいこのめちゃんこでっかいボール使いますすごいねこれ頭にいいよよいしょあだいぶあだいぶやかくなってるよいしだいたいでいいかなだいたいでだいたいで行こうはい OK はいそしたら一旦置いておいて続きましてホレオさんの登場でございます これをね、あのビスケット部分とクリーム部分で分けていくみたいなんでちょっとこれ分ける作業に入りたいと思いますよいしょよいしょあこれめっちゃ時間かかるわこれ<笑>めっちゃ時間かかるはい今ねクッキーと中のクリームかが分け終わりましたトッピングにねこのお料を砕いていこうと思います これを出しましてこれでオレオのトッピングは完成でございますちょっと次ね生クリームを泡立てようと思うんですけれどもあのー、ボウルがない大きいボウルがない<笑>なんで<笑>すいませんここに移して泡立てようと思いますそしたら今回はこの生クリームを使って泡立てていきたいと思いますよいしょ 氷水でこれを冷やすボウルとかないしでこの分量だと砂糖の適量がよくわからないのでなんとなくね缶んで蒸発糖を入れていきます、うん、よろしくお願いしますマシンさん混ぜながら失礼いたします はいもうこんなもんでいいかなちょっと多分緩い気がするんだけどダメでもねもう怒らないでください僕の心が限界ですそしたら今材料の準備が整いましたんでこれを混ぜ合わせていきたいと思いますクリームチーズとオレオのクリームを合わせて混ぜるのも一苦労だぜそしたらここに 生クリームを徐々に足していきますうわパワーがすごいパワーがいるよこれよいしょよいしょだ OK あー混ぜ終わったちょっと手洗おうそしたらねこれを容器に移していくんですけれども今回用意したものがこちらでございます でけー9リッターのタッパーなんでいっぱいにはならないけどね、まあ、絶対に入りきると思うんでこちらにね用意していきたいと思います<音声>いじゃあこれを一旦引いたらオレをよいしょザっとおー ざ, ざ, ざざっとこれでまたこの上にね 引き詰めてってと今ねクリームの方が全て引き終わりましたのであの上からオレオをここに取っておいたオレオをやっとんとなくこれなんとなくこれさしていこうああこれもう絶対うまいじゃん<笑>うまくないわけがないよねはいと Okay、こちらで完成でございますうまそうそしたらこのままこちらを蓋してよいしょ冷蔵庫で冷やしていきたいと思いますなので実際の実食は明日になりますはいということで一晩が経ちましてしっかりとね冷え固まったと思うんですけれどもちょっとね開けていきましょうかよし オープンやっちゃったうわっうまそうおい見えるかな今ねこんな感じ<笑>このままねちょっと食べにくいのでいつものこちらのお皿にね移していきたいと思います<笑>大丈夫これせーのよっあ重っ重たあこれだよいしょええー はい、っといしょすげえサイズめちゃめちゃでかいただね成功者っぽいでございますということでこんな感じで綺麗に完成したので早速ね食べていこうと思いますいただきますとりあえずとあ喜らかっこんな感じなんですけどうまそう いただきますおーうまっこれめっちゃうまいなええうまうんうんこれケーキだチーズケーキだ クリームチーズのまろやかさってすごい残ってるんだけどオレオがねほろ苦くてちょうどいい<笑>、うん。これは流行るわ。 今回の食材3種類しかないしこれ作ったのもねまあ生クリームが多かったから混ぜる時間は長かったんだけど基本的にはねすぐできると思います普通に1人前2人前だったら10分20分ぐらいでできちゃうんでお手軽ですねあこれいいなうんただカロリーは半端じゃないと思うけど 今回多分生クリームとクリームチーズ合わせて3キロぐらいかにプラス砂糖とかまオレオもね入ってるんで3キロちょいまあ 3.5 はないと思うんですけどなんかペロッと食べれそう僕結構ね甘いのが苦手なので量食えないんですけどこれだったら食える気がするうん 今回はね、まあオレオを使ったオレオクリームチーズケーキなんですけど、まあ、普通にフルーツとかを挟んで、まあいちごのクリームチーズケーキとか、なんかいろんなね、アレンジが効くかな、効きそうだから、まあオレオに限らずね、手軽に作れてね、これすごくね、便利なデザートだと思います。うん。あのね、水分はめっちゃ持ってかれる。もさもさする。うん。 うんうんでもこの量だったらもうちょっとオレオあった方が良かったかもしれない難しいな<笑>なんかねこのクリームチーズと生クリームのこの間に敷いた砕いたオレオがなんか、ね、水分を吸ってね チョコブラーニーみたいな食感になっててそれがねうまく生地っぽくなってんだよねこれがうまちょっと水分が足らなくなってきたんでこちらを。 これ気づいた。お腹いっぱいだわ<笑>。うん。とりあえず綺麗なうちにちょっとねうちの嫁さんがこれ食べてみたいってしたんでちょっと取り分けていきます。あ、むずいこれ。よいしょよいしょよいしょよいしょ。し ょ, し, ょ<笑>しょっぱいのでございます。<笑> うん。うんうんうん ね、重たちょうど半分ぐらいこんな感じで奥さんに渡したのが本当ねここの角の一部なんですけど普通の人はねこれでお腹いっぱいって言ってた<笑>いやそりそうだよめっちゃ重いもん<笑>なんかうんこの組み合わせめっちゃうまいんだけど 口の中でクリームチーズが混ざってなんから濃厚になるめっちゃうまいんだけどこれ。サワークリームシーフードって感じ。うまっ、新発見。お<笑>お、うん、プメパイ。 ラーメンは悪魔的にうまいそして喉が乾く<笑><笑>ああラーメン食べ終わっちゃったほう<笑> スイカでございます。カレーでございます。いいしょ。ちょっと置いといて。えっ。 で、あとねこれの作り方なんですけど結構ね人によって若干違いがあって僕はね単純に3種類の材料で作ったんですけど、まあ、チーズケーキと同じようにねここにあのレモン汁とかを入れたりすると酸味がね出て食べやすくなるらしいので甘いものがね苦手な方とかはね是非そうやってちょっと試してみてくださいうん うん、うまっ個人的にはこれにはねこれにはシーフードの方が合うねあっあじゃないか なんか今ね糖分取りすぎてねめっちゃ眠い<笑>頭ボーっとする<笑>いやお腹いっぱいだいぶきてるもうお腹が<笑>そしたらこれが 最後の一口ですねうんはいカップ麺も完食とあお腹いっぱい<笑>ごちそうさまでしたはいということで今ねオレオチーズクリームケーキを完食いたしましたさすがにねこの量の量パンチは すごかった<笑>で。でももちろん味はめちゃめちゃ美味しかった。うん。まず材料が少ない。手間も少ない。もうめちゃめちゃ簡単なデザートなんですけれども味はしっかり美味しい。でね、フルーツは加えたりとかそういったアレンジも効くかと思うので皆さんなりのオレオチーズクリームケーキを作ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。